みなさんこんにちは今回は戸佐水木についてのお話です一般に落葉樹というのは葉っぱが落ちている時期が剪定の適期と言われていますしかし落葉樹はもうすでに花芽ができてしまっているので剪定によって花数を減らしてしまうのを躊躇することもあるでしょう最初の剪定例は花が咲く直前1月中旬頃の 剪定の様子です多少つぼみは落としてしまいますけれども全ての花を失うわけではないので基本的なややっておかなななければならない作業はやりましょう伸びすぎた枝を切り詰めたり切り戻したりする作業は花が終わってからでも良いでしょう。しかし枯れ枝を取ったり絡み枝を整理するといった基本的な作業は花があろうとなかろうと 気づいいたたときにやった方が良いです私は仕事で来ていますから最低この先1年間は木が暴れないようにたとえ花芽があっても今切ってしまいますがご自分のお庭なら切り詰めなどは花が終わってからなさってください株元の整理は 剪定時期に関わらず気づいたときに行ってください徒長枝にはあまり花もついていないはずなのでこの時期でも不要なものは切ってくださいこの剪定などは つぼみが失われてしまってもったいないですが樹形維持のために仕方なく切っています徒長枝は途中で切らずに付け根で切り取ってください 多少花は失いますが落葉している時期は葉っぱがないので枝の流れが確認しやすく剪定の適期と言えます次の剪定例も落葉期12月初旬の例です木を前にすると どうしても手近な目の前にある枝から切りたくなるものですがそこはぐっとこらえて手のかかる株元の剪定から始めた方が作業の効率がいいですせっかく枝先を剪定しても絡み枝を抜いたらその枝先が剪定し終わった部分だったりすることがあるからです細すぎる枝や枯れ枝を取ります まずど枝や絡み枝です、ね、こういう作業では電動バサミが活躍します。 先ほどマーキングした枝を取り除きます次はこれですね。 内側に入ってきている枝です。 これも交差していますね。 まだありますよこれとかこれですね 裏に回らないと切れませんねまあい味枝でもありますけれどもそもそももうこういう枝は古くなりすぎて大きくなりすぎていますからそろそろ引退していただいて他の新しい枝に更新した方が良いでしょう残す枝は若ければいいというものでもありません 方向の良いもの、将来性のあるものを吟味しますただ先に出てしまおうというような若枝は一旦下の方で切り戻してちょっと修行させて いい枝ぶりを作りながら使っていきます あ, あ、まだ交差枝がありましたね切りにくいところでも切り残しせずにきっちり根元で切りましょう 下の方の枝の整理が終わったら今度は残った上の方の交差枝などを抜いていきます12月の剪定が終わりましたそして半年後の翌年7月 このように茂っていましたこれをまた剪定していきますよく伸びるものですね混み合った部分を間引いたり 伸びすぎたところを切り戻して小さくしたりというような作業になります冬の時期の剪定に比べると葉っぱが茂っていて絡んでいるあだなどが見つけにくいですね これはちょっと出過ぎですね元から行っちゃいましょうか 次は花が終わった後4月頃のの剪定の例です切る時期が違っても切り方がそれほど変わるわけではないということがお分かりいただけると思います。 枝先は切り詰めず切り戻してあげで剪定すると自然樹形が作れます。最後にまた別の木で枝先の切り方だけご覧いただきましょう。この木はにおいとさみ好きという木で香りの良い花が咲きます。 これは私の置き場で池の差し掛けに使っている土佐水木ですご視聴ありがとうございました。